皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月30日、今日からまた天国フィーバーが始まりました。バージョン 5.0 までのネタバレがうんぬんと言っているので、おそらく再演かなと思ったら、予想通りの再演でした。ただ、だからといって、なめてかかると痛い目に合うかもですよというお話でした。 10周年記念クエストの第5話が色々と衝撃的でした。中でもこのシーンが印象的で、このままではタイムパラドックスが起こってしまうぞと心配してました。結果的にそれは回避されたのでホッとしましたが、色々ギリギリでしたね。ところで、エルジュの新しい師匠って誰なんでしょうかおそらく次の最終話で明らかになると思うのですが、ここで大穴予想を発表します。というわけで、本日の動画は以上で終了です。